さんが行方不明のせいで皆さんととてもビックビックしました、はいはい、というのでせっかくなんでね今日一日の感想をまた今もえちゃんたちに聞いていきたいと思うんですけれども一とずつはそっちからいいかなはいまたしてすいませんでしたもう<笑>ちょっとスケジュール把握しなくてわちゃわちゃしちゃってもう来年はちゃんとしますごめんなさい 出てしまいましてごめんなさい、えー、2日間のポピュラルでこんなに大きいイベントが初めてだったのでちょっと緊張していた時もあったんですけど皆さんのおかげで楽しむことができました、えー、カレーも食べれたし今もえフレーズ も, も食べれたしもう私大満足ですありがとうございます最後までいまいちでごめんなさい <笑>皆さん今日はすごいそうバンモヤとかハーリーとか言ってくれたんですごいすごい元気をもらいましたありがとうございましたなんかねいろいろね締めくくってもらったんですけれどもさっきからねカオルちゃんが泣いちゃうみたいな感じでねちょっと目をうるうるしてるんですけれどもそれにも実はちょっと理由がありましてはいちょっと発表をお願いしてもよろしい えー、私の後はこの2代目たちが引き継ぐのでよろしくお願いします。 泣, かいやんもう泣いても泣かへ ん, かへん絶対泣かへん<笑>大丈夫もう笑って終わろう<笑><笑>かおりちゃんなしいそれが一番かおりちゃんなしいはいでもですねもうせっかくね最後っていうことなんでねやっぱり今もえのダンスで締めたいと思うんですけれどもやっぱ普通の音楽流すだけではもったいないので最後にふさわしい いいまいち燃えないステージを披露していただきたいと思うんですけれども特別にこのお二人に来てもらってますどうぞ。 ラストダンスで締めくくって、うん、いただきましょうか。うん、はい。あ、そうです。皆さん それね、すごいまいちだったなという感想。い, いか、ね だけカジュアルな曲やね歌っちゃおうぜ歌っちゃおうぜ<笑><笑>そんな誘われ方、か生まれて初めてですけども<笑>いやいやいやラジモエ隊とラジモエちゃんと、はい、マイクどうするマイク持っと く, っとく足絡まらないように<笑>えーっとこのユニットで勢ぞろいこの姿でね勢ぞろいするのは本当にこのステージが最後になる と思いますえー、6月に「いまいちもえないラジオ」日曜日の夜に始まって、えー、たくさんの方々に聴いていただき愛していただき、えー、我々2人の力では足りない部分をですね、えー、ラジオ越たい、そしてもう初期からはかおりんに助けていただきながらお届けしています。 これからも香りはね、いろんな形で、えー、関わっていきながら皆さんにさまざまなア部やポップカルチャーの魅力を伝えていけたらなと思っているので悲しくなんかな い, ない悲しくななんかない、はい、悲しいけどね<笑>えとそれでですね、えー、今日は、えー、ラジマエ T シャツを、えー、我々着ていって。なんだよ 仲間が大好きな2人は、えー、ラジオみんなのサインもがっつり書いていただいて私静香ちゃんのだけまだもらってないねんけどうちわの話をステージですぐって言ってうんです、えー、と T シャツの方もえっ、ー、もイベント終わってからもしよければ、あのー、急いで持ってきていただいたので、えー、メンバーにもサインを書いてもらったりできると思います ということで、えっと偉い人から言えと言われたことは以上でございます。<笑><笑>いい<笑>ねはい、<笑>はい、ちょっと映ってきました。だね、何でも払、ね、う, だ ね, うだね。あ、すいことん。T. シャツ、おいくらなんですか。千円。二千円。え、T. シャツが二千円で、えー、ラジモエの C. D. が千円。那、え、須、ー、です。お、安い。は、えー、い。 まあ、CD を T シャツでくるんだら3000円いう、ね、安いな<笑><笑>何の売り方もう分かる、えー、それではですね、私も大丈夫かな<笑>悲しくない大丈夫です、はい、えー、歌っちゃえと言われたので<笑>歌っちゃってみようかと思いますえー、っと香りありがとうございます これからもよろしくねはいそれでは「いまいちえないラジオ」エンディングテーマ CD では2曲目になります<笑>なんでなんやろ分 か, る分かって分かってるもん<笑>それでは「ポスとるとな」招待。<笑> のエンディングテーマです。ラジマエちゃんとラジマータイとお届けしましょう。私だけの宇宙。 そうか毎か、えー、<笑>えとか並んでいるお友達に1000円持ってると聞いてみるとかしながらですねチャレンジしてみるのも良いかもしれませんあと先に1000円いっぱい持ってる人がいたらお釣りさんは徐々に増えていくというシステムになりますので時間を置いていただいたらと思います、えー、イベントはまた来年ということですけれども皆さんのお耳には、えー、今夜遅い時間にまたお耳にかかりたいと思います お届けしたのはラジマ